こんにちは、太郎です。お久しぶりです。皆さん、動画投稿をお待ちにして、動画投稿をお待ちにしていた、動画投稿をお待ちに、動画投稿をお待ちにしていた皆さん、お久しぶりです。太郎です。今回のご報告なんですけれども、なんと、なんと、なんと、私、アイドルプロデュースを始めました。ということで、早速、いきなりなんですけれども、11月の6日、というか、本日からえ、本日から11月30日まで、 えー、アイドルをしたいよっていう子を募集しております。でね。応募条件がいくつかあるので、早速パパって行っていきたいんですけれども。 えー、っと18歳から26歳までの健康な女性レコード会社プロダクションとの契約がない方で東京都の活動が可能な方まとまった活動時間を取れる方で平日も活動可能な方で直近で留学等の予定がない方物事に対して誠実な方連絡がしっかり行える方で反社会勢力との関係がない方でよろしくお願いしますオーディション内容としては一次審査二次審査そして3次審査の面接を得て合格という形で行いたいと思っております でどんなアイドルにするのって思っていると思うんですけれども私自身がその SNS ノウハウみたいなところが他のアイドルの方だったりとか比べたら少しあるのでその部分を強化したアイドル徹底的にそのアルゴリズムみたいなところを共有して全員で SNS を伸ばしていくっていう感じのアイドルを作っていければなと思いますでも僕らはねちっちゃい お金のない法人でやるので。まあ、それこそ SNS みたいな資産、将来的にも資産価値のあるものをしっかり最初から構築をして、えー、教育していければなと思います。そんな感じです。まあ、とりあえず、やりたい人、<笑>待ってますてところです。はい。こんな感じでした。太郎でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ